皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。6月16日、任天堂ダイレクト、すごかったですね。いろいろありすぎて、何から語っていいかわかりませんが、皆さんはどれが印象的でしたか私は、何と言っても、虫姫様の発売でした。虫姫様には、本当に語り尽くせない思い出があります。それがまさか、任天堂スイッチに来るとは、考え深いったらありません。 というわけで今見ていただいている映像は虫姫様オマージュの映像です砂漠の大サソリわかる人にはわかります冒険者の広場で今年の七夕イベントの開催が発表されました今年はまた新しいストーリーと浴衣と家具がやってくるみたいなのですごく楽しみです個人的にはモチブル飛行船の庭具が楽しみです飛行船七夕イベントで飛行船すごく楽しみです